ホイパンの方はあと2種類はソーセージがあるんですけどそれらはマスタードが入っていて自分はマスタードが食べられないのでちょっと申し訳ありませんがそれらについては除外させていただいております食べられないものをに食べてもいいレビューはできませんからねではこのファミリーマートのコーヒーをお供に早速食べていきたいと思いますではまずは人気チーこのこれテイストサンドバーガーです食べていきますね 何味だろうああ。大きいな。ちょっと中身を。一見、おお、こんな感じですね。ふんわりして、いまたします。感は、ではいただきます。さすが人気者たち。どれもその人気に恥じない味ですね。でも、その中でも一番のお気に入りは、これかな。 ツイストサンドマーガリンはふわっとしたパン生地の中からマーガリンの程よい香りが口の中にふわっと広がってきて美味しかったですこれもなんかマーガリンの底力を見せられたような感じですねそしてこちらのチョコ好きのためのチョコクローワッサンこちらは中に入っているチョコレートの食感がちゃんと感じるのでクリームとはまた違った美味しさがありましたパキッということいやそこまではさすがにいかなかったかないといけません ままでではいいかないまでもチョコレートの食感を楽しめてクリームだけには物足りない方にはおすすめですそしてこちらのしっとりケーキチョコこれはパンというよりやっぱりケーキという名前の通りパウンドケーキみたいな感じですね手つかみで食べられるパウンドケーキにしっとりとした食感が入っていて入っていてるのもおかしいあとチョコレートの食感もこれまた楽しむことができました ととりしているのででで最後まで食べやすすちょっとし失礼よそしてこのたっぷりクリームデニッシュは中のカスタードが濃厚なんですけど意外と軽くてそれがあっさりしているので最後まで重くなることなく食べることができますこんだけあっさり入れのカスタードでも珍しいんですそしてこちらのバター香るメロンパンは 上の生地のがしっかりさっくりしていて中からバターの香りを楽しむことができてとっても美味しかったですさらにこちらのコッペパンはやっぱり甘いものは続いていたこともあるのかもしれませんが卵サラダの甘さと ま, また違った楽しみ方ができました卵サラダの風味豊かな美味しさが口の中にふわっと広がってきて美味しかったですホンこういうの好きなんですよねそして最後に食べた手巻きソーセージドーナツこちらは ドーナツの部分にまで衣がかかっていて、どただ、ドーナツの部分じゃないから、ソーセージの部分まで衣がかかっていて、ソーセージをただ食べるとの方はまた違った美味しさがありましたソーセージにパン粉をまぶしてあげてみる、そんなのも面白いかもしれませんね。で、今回、美味しくどれも美味しかったんですが、今回、中でも特に気に入ったのが、このしっとりクリームチョコ、このカスタードデニッシュ、メロンパン、コッペパン、卵です。これら そしてこちらの定数とさせていただきますほんと他のも美味しかったですけどねあと人気の中にカレーパンもあったのですがそれは以前食べているのでそちらの方を参考にしてみてくださいそれではカツオ中骨があるのでいたずらないやそっちのカツオじゃないよ ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです全部永遠パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします